ではワラクレーの皆様ご準備いかがでしょうかよろしいでしょうかありがとうございますそれでは皆様ご覧くださいワラクレーの泡踊りですどうぞ АПЛОДИСМЕНТЫ you <laughs> 和楽園の皆様に大きな拍手をお送りください。